皆さんこんこにちは星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢宏之でございます、えー、今日はですねこちらの GFX100S を使ってあの星空の撮影してこれたんですよ結構興味深い結果が出たので、えー、それを皆さんに今日はお見せしたいなと思いますそれでは早速いってみましょう 先日 GFX100S に Adobe のカメラローが対応したっていうことで現像ができるようになったんですね。今 Adobe のブリッジっていうソフトで画面を見てる状態でまあこんな感じですね。この日いろいろ撮ってきたんですけどここにデータが出てますけどもはいこれが 12,800 ですね。露出が同じになるように シャッターースピードで調整ししてていまます赤道では追尾してませんで 星, 流れ星の流れ方がちょっと違うのはご了承ください。このデータが 25,600 で10秒。このデータが ISO51,200 で5秒という感じですねで。これらを開いてみましょうかで。基本的に今、シャープを全部切ります。シャープを切って、シャープを切るだけですね。 はい、でこれでそれぞれ開いてみましょうか。で、えっ、ー、と、名前も変えましょうか、こかりやすく。はい、お待たせしました。えっ、ー、と、今ですね、写真が表示されておりますが、えー、こちらに、こちらに書いてあります通り、感度別に同じ構図で撮影したやつがあります。1万2800、2万5600、5万1200と。 ということで、えー、撮影ししてきたやつをお見せしますまずこれが1万2800で撮影したやつですね。かんと1万2800ですよ、えっと。使ったレンズは GF32 から64の F4 っていうレンズです。で、F4 で撮ってます。はい、じゃあ1万2800から見てみましょう。これ。 感度一万二千八百ですよ、皆さん。基本的にその取手出しですね。シャープは切ってノイズ制限も、もうかけてない状態ですけど。これ、やばくないですか。めちゃめちゃノイズ少ないですよね。シャドウ部分。シャドウ部分。 もうそこにちょっとホットピクセル出てますけど、この日のね気温ね10、13度ぐらいだったみたいで、湿度がちょっと高かったですね、雨上がりだったので、湿度がちょっと高めですけど、ここまでこう拡大すると、細かいノイズがちょっと見えたりっていうのはありますけど、はい、では次、2 5600見ていますね。 2万5600でもなんか少ないですねというかねノイズが細かいんですよでこれ露出が10秒になっているので星の動く量っていうのがだいぶ変わってきますけどこれ2万5600かすごいねなのでシャドウ部分見るシャドウ部分を見ると、まあ、こんな感じですよ これ普通に画像処理のノイズ低減でちょっとかければ消えますよね。で、次が 51,200。51,200 まで来るとさすがにちょっとノイズらしいノイズというか、なんかまとまった感じのノイズになりますね。うん。いやー、でもすごいですね。これ、フジフィルムらしい色ですね、これね。今回、この GFX100S ですけど、 画素が1億画素あります。で、えっ、ー、と富士 フ, フィルムの関係の方にあの質問してみたんですけど、そのノイズが少ないわけじゃなくて、ノイズが1億画素になると細かすぎて、もう人間の目では判断ができないということらしいです。だから目いっぱい拡大すれば結構目立つけども。 こんなにちょっと引いた状態とかだと全然わかんないっていうかねこれ見る限り12800はもう常用感度ですよねこれ今 F4 だからっていうのありますけど F2.8 の、ね、レンズフルサイズこの 35mm フォーマットモードとかありますから F2.8 のレンズ使って 35mm フォーマットモードにしても6000万画素ぐらい残るんですよね それででここのノイズレベルってことでしょうんすごいっすね。はいというわけでですね今日は<笑>この画像を皆さんにお見せしたかったっていうお話なんですけども<笑>、うんとね、これ撮っててまあ撮ってて感じたことなんですけど。 いい意味で、いい意味でだと思います。いい意味で、ちょっと撮影するやる気をなくしました。<笑>というのもえ、ここ5年、10年ぐらいのカメラかな、で発売されているカメラで、えー、極端にノイズが少ないカメラってのは、基本的にはないと思ってるんですよ。新商品が出ると、でもノイズレベルどうなんですかって、結構みんな気にするじゃないですか。で あのレビューしてちょっとノイズ増えてますとかえそんなに変わりませんとかそういう結果ばっかなんですよねだからやっぱり今のせ今その作れるセンサーでノイズを極端に減らすっていうことをまあブレイクスルーするのは画素を減らすしかないっていうことだと思うんですよ。 だから、えー、となるべくこういう星の写真を撮る時は高画素機ではなく低画素機を使いましょうっていうのがセオリーだったはずなんですがそういうブレイクスルーできないそのノイズのレベルの事情っていうんですかねその技術を反対の発想画素を増やすっていう極端に大きく増やすっていうことで、えー、また違ったアプローチでノイズを少なくすることが でできるっていう話ですよねまあなんかすげえ話だなと思うしなんて皮肉なんだろうと思うし、まあ、そのまあやる気をなくしたっていう話はそういったその何ですかね大げさに差のないカメラをみんな使ってるからこそ画像処理であったり、えー、まあその撮影 方法、合成方法を変えたりとか、まあ、構図にこだわったりとかねおのりの技術を磨くことで個性を出したりいい作品を出したりっていうことをやってたわけじゃないですかなんですけどこのカメラはお金を出せばこういう画質が手に入るっていうことなんですよだからまあ言ってしまえば まあ、今、昼間撮る写真とかそうなってきてる気はするんですけど、カメラが良くなりすぎて、誰が撮ってもそこそこ撮れるっていう感じになってきてるじゃないですか。でも、こういう暗所撮影、特に星空の撮影はそういったことはなかったんですけど、うん、なんか GFX100S、まあ、この1個前の GFX100 も同じ写りだそうらしいんですが、まあ、その2つに関してはお金を出せば、 いノイズも少ないしかも、えー、フジフィルム独特のこの、えー、天の川のグラデーションというか発色が得られるっていうことでまあ、ある意味撮り方さえ覚えれば実力なくてもそこそこ撮れるよっていうことになるのかなと思ってそれでなんかやる気なくしちゃったっていういい意味でね<笑>そういう衝撃がありましたただまあこれこのレンズはまあ 24mm で別に悪くないレンズですけど やっぱり私が得意としているこう奥行きのある成形写真を撮ろうとするとやっぱりどうしても狭いので、えー、レンズ問題を次は解決しなきゃいけないなと純正レンズでこれのセンサーサイズに合う、えー、と超広角レンズっていうのは今のところ発売されてない明るい超広角レンズですね、まあ、35mm フ, ルフォーマットモードでシグマとかタムロンのレンズを使ったりとかマウントアダプター経由で でもしくは SIGMA、えー、さんとかやってますけどフードをカットすれば、えー、イメージサークルの広い14の 1.8 とか、えー、1424の 2.8 とかそういうレンズだとフードカットしてしまえば、えー、蹴られなく使えますよっていうお話もあるので、まあ、フードカットしちゃうとゴーストとか出やすくなりますから本当に夜専用になっちゃうんですけどまた違う悩みが出てくるんですけどね、まあ、そういうなんかこのカメラの性能に合うレンズ ですね、やっぱボディよりもレンズの方が大事だっていうのは私の考えなのでそういった星向きのレンズがこのカメラにパチッとつけばまたちょっとやる気出ると思うんですけど今のところはちょっとなんかいい意味でがっかりしたというか圧倒されてしまいましたね、まあ、そうは言ってもですね私は今すごく嬉しいです、うん、実際嬉しいんですよ<笑>複雑な感情かもしれませんが、まあ、なぜかというとですね私の撮影今タイムラプスっていうのがメインになってるんですね タイムラプスを今 8K で残そうと、えー、頑張ってるんですよ。で 8K っていうのはまあ16対9のアスペクト比で3300万画素以上あれば、えー、8K のタイムラプスが作れるんですね。で動画の納品としては 4K で納品することがまあ多いんですけども、8K で撮ったやつを 4K に圧縮してね出すとものすごく高画質になると普通に 4K800 万画素で作った動画よりも 8K で出したやつを 4K にして出した方が ものすごく高画質になるっていうことで今メインでタイムラプスで使用しているのがソニーの α7R3 とそれからニコンの Z7 なわけですよ。この2つで基本的な製作を行ってい た, んですよ、ね、ただ私フジフィルムさんと契約してますし、まあ、正直フジフィルムの色めちゃめちゃ好きなんですよ。 だから自分のメインの撮影でフジフィルムのカメラが活躍できないその画素数が足りないっていう理由だけでっていう環境がすごくねやっぱり残念だったんですよねどうしたもんかなってずっと思ってたんですけども GFX 今回導入したことで、まあ、それが一発解決するっていうことですよね、うん、だからねまたあのフジフィルムの色で自分のメインの撮影ができるんだっていうのがめちゃめちゃ嬉しいんですよそこはね これからワクワクしているところです。いやすげえ話だ、すげえカメラだ、ね。ということで、えー、GFX100S、えー、星空特性というか、えー、ノイズレベルがわかる写真を皆さんにお届けしました、えー。なんかうまいこと言葉になりません。すごすぎて。はい。<笑>なんかまたご質問あればコメントぜひください。 じゃあ今日は簡単にここまでにします、えー、さよならバイバイしたっけねどうもどうもまた次の動画でお会いしましょう